じゃんくなんかおしゃれな首輪してますねへ、えー、なに<笑>いつも首がかゆいと、この首輪を描いてますね<笑>あれだよねこれ系で、もうちょっといろんな色があったらよかったのにねこの色しかなかったんだけど、グレーしか外国のものだからね外国のだったっけ確かそうですねそうだけなんかカラフルなさ 春っぽい色とかあったら良かったねねえ、ジャンクンジャンクンの目々に合わせて水色とかね私のラッキーカラーの黄緑グリーンとかね可愛いのも欲しかったねへいへでもいいよね、これねいいんですーはい、いいからね、ジャンクンいいからね、はいはいひあ、開かない だんだん、防御体制ができてきた、ね、はい、いいじゃん は, い、はい、いい子だねはい、しまい。ちょっと取れちゃったねのかな、はい、そりゃ、ちょっとおいしくないのかに ゃ,、はい、ち, ゃちょっとだけ二人で出てくるけど我慢できる、うんうん、先生、うん、お口拭く方が嫌なのね寝て寝ててくれ、はい、ちょっと濡れちゃったからねお願いしますねお願いしますさてえー、ちょっとですね すごく近所で、えー、知り合いのライブがあるので行ってきます。この地元に友達を作るという意味でも、えー、そういう時には顔を出したいのでジャン君にはちょっとだけ2時間いや3時間ちょっと我慢してください。えー、エリゾベスカラーが、えー、っと空気のタイプなのでそんなにひどく引っかかることはないとは思うんで多分。 あと寝ててくれるとししはいわかりました<笑>フルネームで呼ばれるとちょっとドキッとするんですけど<笑>はいじゃあ じゃんけん。